はい、じゃあ朝活の説明をしますね<笑>、はい、まず「宇ちくる」っていう朝活なんですよ。<笑>打ちくるっていうのは、まあえー、相手の宇宙を引き出すとか自分の宇宙を作るっていうそういう自分の宇宙を作るっていうそれの略語で「宇ちくる」っていうふうに言ってます でじゃあどんな風によって引き出すのかって作るのかって言ったらそれ対話で作りますよって対話する朝活のほうに で, で質問によってその相手の宇宙を引き出してでそこから気づきや発見によって自分の宇宙を作るということをその循環を起こしていく朝活ですとこのフォトカードフォトカードに言葉がついてるんですねでこれがもういろんな種類あるんですけどこれをまず4人のうちの1人が 当たり手が 1, 枚引いてで1分間しゃべった後に残りの3人が質問をすることによって宇宙を引き出すっていうそういうやり方でトータルで10分なんですけどじゃあその質問ってどんな質問どこにアプローチするような質問をしたらいいんですかっていった時に認識認識にアプローチしましょうっ て, っていうのが一つのポイントになってますでこれがガイドラインですね 認識ってどういうことなのって言った時に人間と存在現象の世界と認識の世界と2つの世界で生きていますで存在現象っていうのはもう事実のことですね何がどうした誰が何をしたっていうのが存在現象でもそこではなくて認識の方にアプローチをしましょうっていうことなんです何をじゃあどう思ったのどう考えたのどう感じたのかってその認識の方にアプローチをすることがその人のことを理解することのものです でさらにその中にある決めつけだったり思い込みだったりっていうそこに気づくことによって新しい宇宙を作っていきましょうという風うな趣旨の朝活ですで是非こんな時間を楽しんでくださいというのが自分発見の贅沢な時間を楽しんでくださいというふうに言ってますで、まあ、やってもらったら分かると思うんですけど一定時間自分のその認識っていうところにフォーカスして質問をされるっていうことって あんまりないと思ですねで逆に自分が質問をするっていうこともあんまりないと思うので是非そう日常の中であまりない時間自分の宇宙を引き出されたりとかそこを開拓開発できるようなそんな時間を是非ね楽しんでくださいということですねじゃあ早速やっていきましょうかねじゃあじゃんけんで、うんうん、一番最初のことを決めましょう最初はグースじゃんけんいじゃ ああじゃあ今週の一歩次の次の1週間の次の一週間に新しい一歩を踏み出していくっていうことをテーマ に,、うん、に旅つなげていくはい、はい、じゃあ1分間ですねはいじゃあよいしょスタート、はい、旅はね私地球一周のあのかるんですけど、地球一周したんですよでも、地球一周したんですよ<笑>え、難しくないこれえ、それで<笑>それで1週間振り返る<笑>で でも本当にこう、あでも宇宙を作るって本当大事だなと思っていて自分が変わらないまま旅を世界を飛んだり旅しても本当限界なんだっていうのもすごく感じたしその時一番ちょっと本を作ったんだけど一周できた時に、うん、後書きに書いてあることがやっぱ何が一番大事かって言いう時に教育が大事だって自分書いて結局今も教育が一番大事だっていうところをやっぱり目指していて人間教育とか。 やってるんですよね。そこのまあ人間の根本問題を発見してそこを超えていくぞっていうやっぱそこの意思で一週間過ごしたいと思います。はい。やり繋げまはい。じゃあこっからは質問タイム、ね。はい。そうそう。皆さんが質問するんす、ね。そうです。お料理です。オオ 姫, オオ姫です。じゃあ姫にとって<笑>可愛いかよ。人間教育って何なんですか？<笑>人間教育とはあのー。はい まあ、よく野さんが言ってる脳の VR メガネの VR 問題を解決すること脳が結局自分の思い込みを作って自 分, の本自分で自分の足を引っ張る人間が人間の足を引っ張るということをしてるからそこから超えた新しいバージョンアップした人間を作るイメージです。 バージョンアップするとビフォーアフターの変化で言うとビフォーアフターですか？どんな変化ん今は戦争したりとかまあ、身近なところで喧嘩したりとか傷つきあったりしちゃうけど、本当にお互い誰も傷つけない。社会を作ることができる。誰もが愛こう。傷つ傷ついちゃうっていう思う。自分もいないし、傷つけた相手もいないし。尊厳でお互いを生かし合える関係性を作っていける人間になっていきます。 じゃあ傷つく傷つけ合うっていうことについて姫はどう感じているんですか傷つく傷つけ合うってことを心が痛い感じています心が痛いなって悲しいなって戦争とかそうそうそうそうそれはう例えばどういうふうにしていこうとかやり方というかややり方やり方方はこう 脳の VR メカニが問題だから、まずそこの存在に気づかせていく、その 気, 気づかせたうで外すっていうところを、で案内していくでそういう場を作って、そういう話をしていく、うんうん、場を作ってそういう話もしていくし、場じゃなくても一対一でもってますし。ああ その心が傷つく気付き合わなくて根源っていう話だったけど俺はなぜそれをやりたいと思ったんですか別にそれやらなくてもいいよかったと思うんですけど、まね、どんな思いがあってそれをやりたいと思って何かなうん、う ん, ううー ん, なんかやっぱ根本的には自分が傷ついてきたからっていうところがスタートなんだろうなと思うんですけどこう人間関係とか。 うまく作れないと昔は思っていたからすごい頑張って友達作るっていうとことを一生懸命やってたんだけど一生懸命やって友達がれ作れたとしても自分が疲れちゃうとかなんかそういうのをずっと繰り返してたから、まあこのピースボート乗ったのも友達を作りたいっていうのが一番大きな理由で乗っててだけどこう頑張れば何とかなるとある程度は何とかなるんだけど。 やっぱりどこかで限界が来るっていうのもすごい感じていて76億とか今だったら全員が友達になるのって無理なのかなっていうのをすごい追求していてだって別にそもそも出発が友達だったらこんなことも考えないしとか寂しい寂しい時間が多か思ってたからかなそれでもう無理なんだって思ってたんだけど そもそもそもこの脳が VR メカネがあるから境界線引くんだっていうのが分かったからすごいそれがふうに落ちたしずっと自分が探し求めていた答えがいろんなとこ行ったら最終的にこれが答えなんだっていうのに出会ったからあそこそれを解決すればいいじゃんって思って。 いどんな 感, じったかどうな感じだったか、寂しいとか、なんか、どんな感じだったか。なんか なんか構ってもらえなかったみたいなのがすごいあって、よく親に、弟が生まれて、私、これ、姫ってつけたのには意 味, 意味があって、弟が生まれるまですごい可愛がられてたんですよっていうのを少し前に、年末とかに明確に意識したこと、思い出したこときっかけがあって、めっちゃ可愛がられてたんだけど、弟が、長男が生まれて、しかもお父さん一人っ子の長男だから、すっごい。 なんかもうみんなが親戚一同、弟に集中がいちゃって、めっちゃなんか大反転で寂しくなっちゃったみたいな子供だったらしくて、そこから宇宙出発して、寂しい宇宙ばっかりずっと立ち上げてたんだっていうのが、そこをよく分かって、そう、それまで姫だったのになんでみたいな、<笑>でもいい子のお姉ちゃん演じなきゃいけなく て, 頑張っ て, きて、それでトマト作りたいとか、うんえー、で、頑張ってきたんだ。そうそう ちっちゃい頃はお姫様だったから、なんか根本的には絶対自分は、なんか人気者だみたいな、なんかそこもあるんだよね、どこかに、こんな状態になるわけがない、こんな寂しい思いするような私じゃないっていう反発心みたいなのも両方持ってて、すっごい寂しいよいと、こっちでもこのしい思いは偽物だみたいな、だから頑張っちゃうとか、友達作れるんだとかって、でも作れない限界も来るんじゃんとか。 それを感情的には繰り返してた人生だったでそれがどう変わったんですか、ね、それが局でも人間ってあずっと同じこと繰り返してるんだ目で 見, 見てたらさいろんな現象があるしそれこそ地球一周の旅なんて分かりやすくさ地球なんていろんな環境があるからバラバラなんだけどでも本当にこの時すごい分かりやすく感じれたけど環境って変わるんだよね 国によって湿気とか見る目世界とか色合いとか全然違うんだけどでも私の心は変わらなかったのよ本にどこ行っても常に 人, 前人目が気になるとか友達の 作, り作れる限界とかもそこがいくらどんだけ数、ね、いろんな国の行った数が増えても友達を作れる範囲とかもやっていうのは限界があってでもその限界があったら、まあ、それで世界一周してるから世界紛争とかそういう世界情勢とかも気になるわけです その限界を持ってる限りそれもなくせないじゃんっていうのもすごい分かっちゃったし地球を回ったところですごい無力じゃんみたいな無力だし自分も苦しいだけだしとかなんかすごいすごいなんて質問なんだっけど実際例えば友達っていうのはできたわけ<笑> 表面的というか表面的にはね、うんうん、でもそれは本当の友達と思えるかどうかっていうところが引っ掛かかって い, るいや本当の友達だと思っても全員と友達になりたいのに成りそうそう自分が友達と思っても相手からどう認識されるかっていうのは本当バラバラなんだよ、うん、それは人と出会えば出会う子も向こうが別に自分数人の友達でいいですって言ってる人もいっぱい出会うし、うんうん 逆も光りだし、だからそこがみんな一人一人その範囲がバラバラなんだっていうことがそもそももう76億全員に友達になれないじゃんっていうことが分かっちゃったからみんなが全員が友達だって簡単に言えばその認識になっちゃえばできるでしょじゃんって。 だから外の世界をどんだけ変えたとしても、そこが変わらない限り、あ私は無理だって言れてます、あ、ね。自分が、うん、みんな友達だと思えば、うん、いいじゃないと。自分が思っただけじゃ無理なんだ。そ、うん、の限界があったから、教育が必要だって言われてそうそう、だからそう外の世界を変えていくのはもう限界だ。うん で本当に何かでも変化しなきゃいけないものは教育なんだっていう教育なんだっていうことだけは分かってけどじゃあどんな教育が必要なのかはその時点で分かっちゃてで真野、まあ、さんと出会った時にあ脳だって人間の脳ノーなんだっていうのが見つ分かってあここからだなってここからスタートだって思ってでも核心と出会えたのは初めてだったから今までもいろんな追求してていろんなコンテンツとか見て回ったけど唯一確信を持ってあこれだって思えたもの の出会ったことによって希望が持てたっていうのが一番の変化、うん、未来は明るいなって知れば、世の中のものを知れば知るほど絶望しか増えていかなかったんだけど、あ、うん、時間ですか、ね、じゃあ、はい、今週一週間、どんな一歩を今週一週間は、なんか、そんな希望を 語, り語る。 失礼しますはい。はいいいいいいいっぱししゃべる気持ちいいねねこれそそ<笑><笑>そううううでですすははじありきまょ まあ、ちょっと新しいことをもつい、昨日一おとといかな、やったばっかりで、それが、それも朝活だったんですけど、それはでも、インターネット上の、スカイプ上の朝活で、全国でなんか10人ぐらいの人と集まって、それの短い文章の集まった本があって、それのじゃあ何ページっつって、じゃあそれを読んだ上で交流しましょうとか参加する前す。 まあ、どんなものなんだろうって想像してたときに、多分みんなが感想をやって、多少のディスカッションとか、自分のビジネスとかとつなげて喋るんだろうなと思ったんですけど、めちゃくちゃハードルが高くて、レベルが高くて、参加したときに、あしまったって思ったんですけど、<笑>まあでもそれでも、な、ま、ん、あ、とかついていたのがあったんですよね、それでやっぱりいろんな発見があったので、まあ、新しい出会いをするのは本当にすごく大事だなって思いましたね。 はい、じゃあ質問、えー、どんな気があったんですか？気が済むかえー、っとですね。そこの表現がその人間はどうしても、うん、今までの自分の過去の現実に生きている。しまうで新しい新しい現実。 発見すすることがすごく重要だそんなこう一文のやつだったんですけどでみんなの話を聞いて2つあったのが1つはそのメンバーの中に無職で退職して無職 で, で 役, 員役所の仕事をしてたんだけど新しい就職活動を始めようと思っていますっていう風うな人がいて。 でその人がまあちょっとした危機感というかその今の自分のこう無職っていうポジションになりいっていう危機感を感じて喋ってくれてたんですねで他のメンバーはまあみんな職を持てた人でやっぱその人の話は他の人の話よりもやっぱちょっと異質に感じたんですその時に何でだろうと思った時にやっぱう自分ごと自分にとってすごく危機感を感じている状態って新しい現実ともう向きわざるを得なくなるんだ 今ままでののの自分の無色の状態じゃまずいだからもう新しいものと出会いに行かなければならないっていうそういう衝動がなんかちょっと違うものに感じたんだっていうのが一つとあともう一つはその新しいどうしてももうほっといたら過去の現実としか出会おうとしなくなってしまうので新しい現実と出会うためにやっぱ自分の知らない世界にどんどんどんどん飛び込むのがすごく重要なんだなっていうその2つを。 みんな笑ってましたけど、<笑> そ, う そ, うそういうのがね、なそれをやろうと思ったのも、やっぱり新しい<笑>そうです、ね、そうしてみようとか、昔、ドラッカーは今、分、うん、厚い本じゃなくて、薄い本の経営者における5つの質問っていうのがあって、それはもうかなり。<笑> 逆に擦り切れるまで、うん、いろんな線を引いて、1年間ぐらいずっとやってたことがあなんですよね。なので、まあ、なんかちょっとそういう世界に入ってみたら面白いかなと思って、で、ちょっとやってみたんですよね。そしたら、まあ、全然違うとこからボールが飛んできたみたいな感じだったりしてで、面白かったです<笑> 昔、ドラッカー の, その本を選んだ何かがあったんですかあその時は、その時は質問と出会いたくて、うん、あのいろんなこう情報知識ではなくて、こうやればいいよ、ああやればいいよじゃなくて、質問と出会いたかった時期があったんですよ。うん、それはどんな時期だったのかって言ったら、僕が今まあ、今もそうですけど、所属している組織の中に入って、2、3年ぐらい経って、でふっと思った時に、こう。 てててにおいいい依存をしているっていうか自分に原因を持っていなくてこの人がこう言っているから組織がこういう方向性だからだからもう仕方がないんだ自分がこんな状態になってしまうのって自分に原因を持ってきていないっていうことにそれこそ本当に危機感と恐怖を感じてこれをやっている限り何の学びにもなっていないし自分の人生が始まってもいないっていうところに漠然としてそれで自分のアイデンティティを。 セッティングしなきゃいけない。そのしなければならな い, っていう衝動に駆られた時に出会ったのがそのの質問だった、うん。そうです。それはきっかけですね、うん。その危機感を持ったのは、うん、なかきっかけがあった。うん、ああ、その時はですね。まあ、なんか全国のプロジェクトでは動いてたんですたとに、まあ、最後の方に行ったところで感じたのが。本当にみんながこう、自動的。 いいろんな指示をっている本人たちはプロジェクトを主導する側の人たちなのに、指示を待っている状態に、すごく漠然としてたんですよ、これじゃうまくいくわけがないあ、ね、で、彼女は本当に大変に苦労したんですでそれが終わって、ふと立ち止まった時に、あ自分は受動的だったんだってことに気づいて、うん、<笑>これはやばいと、<笑>それがきっかけになりました。 そのととと今回の行動とかかかか共通点っしますす、ねまあ、うですねやっぱな何か新しい出会いをどんどんどんどん作っていくことっていうのはすごく大事だなってあ、うん、ながち新しいつながりをこう求めようとどうしてもしがちなんですけど実はそこはもうあんまり面白くなくて自分の中に生まれた気づきをシェアしていく中で。 あ, あ, あなた面白いねって言ってくれるそのつながりがすごく面白いなと思ってなの で, そうです、ね、結局自分の現在地しか現在地からしか始められることしかできないので、うんうんうんまあ、新しい出会いを積み重ねることでそこの中で自分が 生, みだ生まれたものを、うん、なんかいろんなアットコートしながらできるつながりをつけていけたらいいなとは思います そそれとこの絵は何か関係があすす<笑><笑>マフラーででねね編み物 う, んそうですね、やっぱこう多分編み物やったことないですけど多分組み合わせる、うん、横の糸と縦の糸とかを組み合わせながら多分やっていくんだと思うんですけどとりあえずやってみればいいやって言って作っていくと多分こういう形にはならないと 自分の迷っている世界がそのまま現れる歪な世界に多分なるんだろうな、ね、と思った時にやっぱ最初に、まあ、そういうのを作ってもいいんですけど、作っていろいろやったあげく、じゃあ結局自分は何を生み出していきたいんだろうっていうところに対する問いかけを続けていくと、多分自分が心に描いているものがちゃんとこう具現化させていけるように。 なんかそういう組み合わせをさらし出すことができるんじゃないかなと思いうのは自分がね、心に描いたものができたとしても、じゃあそれが本当に役に立つのかどうかっていうのは、また別の問題があったりとかするんだけど、まあ、そういう意味でも、まあ、とりあえずいろいろやっていくっていう、なんか行動していくっていうことが、すごくまあ大事なのかなと。 はい、今週1週間は、今週1週間、そうですね、あのー、毎週あるんですよ、金曜日の朝に、なので、また参加してみようかなと思うんす今週次の、次の週と次の、そのまた次の週は、まあ、スケジュールが合わないので、ちょっと参加できないので、えー、また次回のやつは、ちょっと参加して。 その時に自分が気づいたこととか発見したこととかっていうのちゃんとアウトプットできるような準備をしていきたいなと気づき発見をやるときに気をつけていることとかってあるんですけど、うんまあ、自分の問題意識ですかね僕は分かり合える時代を作りたいっていうのがあってでそこにある課題普通の課題って呼んでるんです それを解決できるようなコンテンテツをその人材の育成っていうことをやってるんですけど、うん、そこの問題意識に基づいてそを一歩でも濃度濃くなんか世界が作れるようなそんな気づき発見をこう持ちたい持ちたいっていうなんかそういう欲求欲求みたいなものを自分の中にしっかり持ってなんかそういう出会いを楽しみたり。 気 づ, まあ、わか気づいた発見したものをどうしていきたいとか、広げるとか、ああ、最終的にはコンテンツという形で整理したらな、コ、うん、ンテンツっていうのは再現可能な、うんうん、ものという意味で、自分の主観的なものをできるだけ再現可能な状態にするのが個人的なところ、うんうん、はい ありがとうございました<音楽>はいはは。じゃん直感直感直感<笑><笑>はい、一週間振り返ってみて直感か、振り返ってみて思うのが 楽しかった新しいことチャレンジを始めたんですけどこの間ちょっとデ ジ, デジタル関係の研修を今受け始めたんですけど<笑>直感あ直感で届けたんですよあまり分かってなくて 分かってたっけど、分かってない。分かってなかった、あのなんで俺、これ生きてる、行きたいって思いはす。そのプログラマーとか、システム関係のやることやりたい。すごい好きだから、やりたいと思って、でやりたいと思ってたけど、なんかそういういいのがなかった、なんかいいのというか、なんか全然いいなと思ったことはなかったんだけど、その話が来た時には、やりたいと思って、直感で選んだところがあったんだけど、でその実際に研修が1週間終わってみて、めっちゃやってよかったなみたいな。 あこれ他の男行かなくてよかったみたいな、うん、そんな超よかったよっていう直感で決断してよかったで、ね、決断に人日すごい仕事辞めるとか、うん、移動引っ越すとかってことも含めていろいろあったんだけど、うん、そんなことも考え一日で決めましたもん素晴らしくてすごいねあ<笑>、うん、よかったなと思っ た, プ, でした、はい、プラスアルファもっとこれをやっていきたいなとか、うん、学びを深めていきたいなと思ってます そういう直感が働くことは今まであった、ね、直感うんあったと思う損得関係なしでそのなんかね人生で大事なことは結構直感で決めてますね意外に直感派意外にあのやっぱそ 考, える考えて選択することもたくさんあるんですけど人生選択してよかったなと思う大事なものは結構直感が働いてますね なんかわかんないんだけどこの会社見た方がいいとか<笑>この会社行きたいとかって言って11年ぐらい住んでたんですけど、うん、結果的に僕なんか全然後悔はなかったですね、うん、とかでもちろんその、ねね、今 NTEC もク学んでますけど n t クもも出会った時にあこれすごいとか直感でもうそれはも う, こういや、頭でちょっと不思があったけど全然それやりたい仕事だなって思っとたろで、うん。結構あります その直感をこう逆に働かせなくて失敗したなとか経験もあるんですかあの時の直感に従ってればよかった。あ, ありますね、あるっていうか、<笑>結局、自分で、なんだろうはん人とはな、人の話を聞いて、もっと自分と、なんだろうな、あったらなんかこうおかしいなとかって思うこともあったんだけど、あるときに、すごい流されたときは、なんかやらされたかとか。 そのが残ってる、自分で選択してるようなんだけどなんかこうモヤモヤが残ってる状態でやっちゃってるからすごくその時はなんか結構ある結構あるというか今まで失敗してなんかあのなんだろうあるよね<笑><笑> あ, るある時期があってその以前はもう本当にいっぱいあった あ, あ, あるしそうそう変化したと思っててもその中でも失敗はあったあ 他人軸を優先すると、結局あったなと思って、自動的だったんで、そのやゆはしてたけど、縮ましい、つもりじゃないんだけど、相手もそのつもりで言ってるわけじゃないんだけど、自然と自分が置いてるとか、上に置いてるっていう。 時はですで仕事とかでも結局仕事のやってる中でもついつい上に置いてたりとかれてそれが仕事だったりするじゃないですか世の中 の, 世間 の, 仕事の中仕事世間の中でも仕事の中のカテゴリーの中では上下でみたいなてたしそれをうまくするスキルがとか考え方とかが、ね、未熟だった時は結構ありましたねそれはやっぱりなんかこれはどうなんだろうっていうのを気づいたというか。 うんうんうんうん、でこれはいかんかと思ってそういうのを改めるというかそうですねそういうのはあります あ, あ, ありま す, ありますでも面白いのが自分に関心のあることをやるんだけど僕仕 事, 仕事って全然関心がなかったんですよ逆に言うと仕事できればいいんふうに、ん、だから今までそう関心のあることに対してはやってましたけ ど, なるほどそうそうそうだからプライベートめっちゃ充実するんですよだけど仕事関心ないから<笑>それでいいやって思ってたのから今までここまでそこに手をいじることなくやってたんですけど でも最近仕事っていう概念もあこっちのプライベートができるんだったら実はこっちも一の仕組みなんだなっていうのが最近わかってきてこっちの行動改革今新しい勉強しながら学んでますすごいあ楽なんだなって思ったそうそうそうそう すごい抽象度高いです、ね、<笑>そうだね、結構直感から入っていたか<笑>直感だから、ね、タイトルが ね, ね直感、直感の時に直感を邪魔するものを邪魔するもの邪魔働いている時は直感ではないって言いうあの直感が邪魔するものをね直感がいいことかどうかっていうところの議論もあるんですけど 直感が何なのかってとことはもっと分かってないんですけど、ぶっちゃけ言うと、直感を邪魔する、直感を邪魔する、でもなんか直感が来るときと来ないときは、あれ、でも、直感来るとき、無がの状態、自分に関心がない状態、うん、すごく自分なんかすっきりしてるときが、直感がよく来ますね、でも、今聞こえたら、直感きれいって結構あるんですよ。 直感に気づかないってことがあったりするんですか直感、そう、直感、まあその と, とか、現実感失敗としたらだいたい失敗してますね。うん、ああどっち食べようとか。今日もトースト食べるか、ハムサンド、チーズとか、<笑>その時は直感じゃなくて、<笑><笑>現実か失敗発してる感じ。だけど、今ここはすごいスッキリしてるから、今直感でやってるって感じなんですけど。うん、自分があると思う。 直感っと働かない、ね。ああ、多分ね。まあそのグループをすると楽しかったりするんですけど、<笑>こんなことやったようでりとかっているんですけど、出たりななるんですけど、スッキリ感 は, はなんか直 感, 直感モードあるなと思う。そうそう。その直感モードの時とそうじゃない時とどっちが好きですか？あ結構直感モードの方が好きですね。そうね。だって何も考えなくても。なんかそれを。 飛びすますというかそのためになんかやってるこ と, とかみたいなやってることや例えば朝一パッと起きたら、うん、なんかこッとカーテン開けてよしってやるとか<笑><笑>んかいろいろ分、まあ、かりやすく瞑想するとかいう人いるじゃんあないんでなかそうです私の場合はね人と話すと直感モードにえないんですへえそうなの、ねうん そうそうそうそうそうそうそ う, そう私の面倒はちょっと会話することみたい人と話をしてる時は英語、うん、がないってことあまりないなくなるわかんないわ<笑>かんないとかんないうか<笑>あのいかなん何だろう動きになれるんだよね結局動きになる動くそのものになれるからあの入って出たから結局は一人体っても結構そうなんですけど入って出てが<笑>の、うんうん、その 気のなね、イメージの流れも気の流れも全部そこに持っていきやすい感じ、自分で、お2人でいるとき、音楽聴いたりとかすると、そういうモードには結構なりやすかったりするんですけど、まあ、何もしなくてもなれる、れ、ね、その試験持っていけばなれるんですけど、一番簡単なのは、オートで入れるのはちょっと話してる<笑>あそうなんです。 でも出任せっていう言葉は、出るに任せるっていうので、まあ、こういう人と話したときに、ふっと降りてきて、ぱーっと適当に言ったことは、意外といい、そんな出任せっていうらしいし、それ、嘘そじゃないのみたいな、いうのを出任せっていうよく言うじゃないでくて、出るに任せるだから、あそういうのは、まあ、それはまさに降りてき直とした感ですけそうそうそうそうそうそう、多分そうそうそうそうそう、そうそうそうそうそう、そうそうそうそうそうそう、そうそうそうそうそうそう、そ あー好きな方だったと思う。好好ききでししたたね意意意意意外意外外外外なににに ゃ, くちゃ喋るのが好きだっっ、ね、っていい頃か意外じゃないからじ<笑> すごい好きだったんだけど、意外にね、しる男の子とかそうなんだったけど、素材しゃべないんだよね。女子が、やっぱ女子はぶっちゃけ。女子といた方がめっちゃ楽しいですよ、ね。な<笑>んですか、わかる。わかりますよね、うん。今はまだしゃべる。ああ、聞いてる方が多い。<笑><笑><笑>学生時代、結構面白い、学生時代。男一人、女何十人、男女に、十人ぐらいの男で食べ、ごかためだ、わーってかか。<笑><笑> 俺がいたってみたらバーッて笑わせてるみたいな何<笑>であいつは男一人で女子みんなと話してるから嫌笑ってんだみたいなことを友達からよくれでてて<笑><笑>そうなんだ、ね、じゃあ今週1週間直感はね、うん、今週1週間直感ですねあでもやっぱり今話しながらな脳で見てたら一人でいる時も結局一緒なんだなって今話しながら思っててうんあまあわかっなうすうすは気づいてた ああだから、本当になんか 今, ここ今ここ、今ここにスッキリの状態をなんかやってもいいのかな、なんかやっちゃいけないとかってなんか思ってたところもあって、考えなきゃみたいなっていうところもあったのかなと思うんで、うん、思ってた、<笑>ちょっと1人でい言えるときの直感力もちょっ研ぎ澄ましていきたいなと思って。<笑> 反省とニュースアートの実際実は直感って言って感じる直感と見る見る感があ違うとんですを 直直で見つめ直すとかうそういうういい感っていうのも あ, るらしいですへーありがとうございます。